その程度の瞬歩で捕らえられると思ったか確かに軍団長の名は捨てたがもう一つの名まで捨てた覚えはないぞ瞬身夜市まだまだおむしらごときに捕まりはせるバンダイナムコ